お魚にお野菜をあげるな。<笑>はい。お魚さんにご野菜ある。斬新やけど。えこれは何？ビタビタミンを取らせたい？あそうですね。ああなるほどね。結構他の水族館さんとかでも見らしてる。ああなるほど。うん、ちょっと真似してみようかな。ああ。まあね食べるもので取れたらいいもんな。そうですね。あこれ人工肥料をまあ一応あげてるんですけ、ね、ど。 人工治料よりこっちの方が必要あるああ、なるほどね、まあ、一応食べなかった時用に、うんまあ一応げてることはある綺麗、まあ、に洗っ て, てなんかさ、この間紐で縛ってなかったのあ、でそうです ね, ね、紐で縛ってたんですけど<笑>このいちいち縛る手間があってこっちの方が挟むだけなんです世の中には洗濯バサミという便利なものがあるじゃないかと<笑>いうことに気づいたな、<笑>あうすねはい、なるほど、はい<笑> ね、見て見てみ魚に野菜あげんねんでんお野菜この黄色 い,、ね、だけいないかげんなええの。<笑> この子にあげたんやけど、その他大勢がなんか喜んでいるらしい。<笑> いいぞいいぞ、うん、来た来た来たいい子いいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいよいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいないぐらいぞい感じであのそでないぞいいいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいい 止めてしまった。はい、仕事もでも。いいね。やっぱり結構一週間ぐらいになる。慣れるの二週間かかった。一<笑><笑>週間かかった。最初はでも全然つつかない。ハリセ ン, ボンだけ。 ようん、<笑>ブーデーです、うん<笑>まあ、ダメだ、ダメだ、出てきた<笑>あーすごいすごですね。あ い洗濯ばさみもなかなか有効的みたいや。<笑><笑> 野菜をあげるこう<笑>いうこともやりますよって、ね、いろいろ考えてるねんな、はい、はい、考えてます<笑>ありがとうございました<笑>